五百円ですね。一本五百円。一本五百円。この間まで三百円だったのに。ああ、なるほど。まあ、巻いていきますと。こんな風に出来上がると。<笑>早くないですか。ねじりながら、ねじりながら曲げる。なるほど。ねじりながら曲げるですね。 ここもさっき言った、左行くんですけど、こう右に曲げたらもう一回右行くっていう、うんうん、そういう感じですよね。こっちの木が八千か、九千円。八千か、九千円ということですねではい、と、はい、いうことなんで、この上を目指そうという感じですね。<笑>はい、三年後。<笑>こんにちは、うん。こんにちは。はい、えー、あの木、どうなったシリーズ。あの木、どうなったシリーズ。勝手、勝手シリーズ作りましたけど、ちょっとマジックも消えちゃったんですけど。うん、幹はねじれてるはずだということなんで、ス、うんえーッとスーッとこう上に持ち上げながら。 皮、まあ、皮ががけて、てここここ食い込んんででちゃってますすねねここ、えー、ここもそうです、ね、第2弾はこんな感じゃあまた11月か12月にお会いしましょう。 曲が面白いんですよね。うんえー、そうなんですね、えー。この曲がりが面白いのに、えーえー、こいつがあると、はい、これへん埋めちゃうと、はい、この動きを消しちゃうんで、はい、えー、ではいいんですけど、深く読んでちょっと深くいただいて<笑>はい。こいつですよ ね, ね。これですね。これですね。はい、これでれはい。じちょっと上げていただいてはいはい、はいはい、はい。心を空心ですけど、行きます。はい。えいっ <笑>よくわかって、ではいいんだけどあえて切ったというところですね。そうするとこれで切って裏があってここにあって、もうちょっと下から出てるんでいいですね、うん。いいですね。いいですか。はい、下下から出てるんでこれ。はい、はいはい、お願いします。はい。はいはいはい、下の枝だけはえっ、ー、と 1.5 のアルミ線でこの1の枝とこれをかけます。こっちはまあ下ですね。確実にね。とりあえず下でいって重ならないようにあのね両手でかけられるようになってくると。 はいちょっと自慢じゃないですけどうう こ, す、ね、えここに入りますねこういう感じで、うん、ここは特に上げる下げるはそんなに気にしなくていいと思いますここは、はい、こんなふうに落とさなくてもちょっと横に生かしたいんでちょっとこ う, こうひねりながら今この枝を上行ってたんですね小、うん、ここ枝をこう ひ, ひ, ひねりながら横に向けたと横に向けたですね、はい、この枝を後ろにでこれでやればこれで固定されるんで曲 げ, ながらかけて曲げながらかけるですね 細かい針金をかけ終わりまし た,、はいましたはい。はい。あ、ごめんなさい。あと、あれだ、はい、小枝にもう一本、ちょっとかけますね。小枝にもう一本をかけば、ね、<笑>もう一本かけます、はい。あと、あの。少しただ、畳み込みますね。はいはい、い。そうですね。下からですね。まあ、あの文人際、枝を、えみひんに寄せなさいって言うんで。これが離れてますから、ぐ、は、っ、い、とこう寄せるような感じで、作りますね。はい っあでやっぱり一旦は下ろさないといけないんでここは枝元を下げてそのため に, 上にあの枝の上に針金が入ってるんですけど ね, なるほどねでここはこれが裏でいいと思いますんで後ろ側にここを背中にして内側に折り込んでいって、うん、もここくっつくぐらいやってもここて、ね、ええ曲げてますね 枝としてはここを一つ幹に寄せるんでえっ、ー、と食いつきというような形で畳み込みます。一、うんうんはいはい、つ大事なのは入って出て入ってっていう風にここ揃わないようにですね、うんうんうん、この出入りがあるようにこっちは作ってます。うん、なるほど。この辺が裏枝になるんですね。裏枝がずっとふっとしてでえっ、ー、とここにあってこれがねちょっと私はいらないなと思って見てましてっとっていうのは ね, ねここの動きを見せたいんですね。うん そ, そこにあると消しちゃうんで、ちょっと針金かけたんですけど、うん、ちょっと取ります。そうするとね、枝がこっち重なるんですね、2, 2回、うん、左、左って、はい、ただ、さっき言った出入りがあるんで、本当は順番があるといいんですけどちょっと多いかなと思うんで、うん、これも好みです。で私の好みとしては取りたいんで、こう取ると、はい、いどうですかね。いねいいすっきりしてるものなんですよね。<笑>はいここはちょっともう感性の話なんで 幹のここの動きはね見えてくると思うんで、うん、本当は右左右左ってやりたいんだけど、ね、こっちがと左左になっちゃうんだけどさっき言った出入りで何とか少しこっちは寄せてこっち出して、うん、でいいかなって感じします針金かけたいんですけど葉っぱが元気がないんでとりあえずこれで少し培養してっていうことで一応針金かけはこれで終わりにしたいと思いますはい、はい、ちょっと こ, ここ で, でですね 隙間が少し見えるとやっぱ植えた、植え替えたくなりますね。うんうん、はい、じゃあ、これを。植え替え。植え替えですね。はい、本来は、あの、この時期植え替える時期じゃないんですけども、もう11月入りましたからね。はい、今日は。今回は12月。今回十二月ですね。はい。三月って言うんですけど、4月から6月ぐらいがいいかなと思いますね。もうちょっと寒いんですけど、今日は特別に。 特別に、ええ、やってませんが、はいえー、やってませんが、今回はコンサ世界遺産とのコラボということなのでんいい、特別に、ええー、ここは終わりました。はいうん、スミュー入ってますね、はい。こんな感じですね。はい。 表面は少し取ります。 時期じゃないので根は…そうですねあんまりさばけないんですけどただ、うん、あごめんなさいこれやっちゃいましたけどちょっと候補が実はあったんです ね, ですね先に説明しなきゃいけなかったやっぱりこういう文人の木なんでこういう長方よりは、まあ、丸がいいかなということですねで、まあ、大きさが一番重要なんですけど心拍の場合はこの朱梯って言われる朱色のですね赤い鉢ですねこれがあの合いますんでこの朱の鉢を選んだということですね、はいこれは 一頭園さんっていうあれですね、細めの鉢ですね。はい。背が高くなるかもしれないですね、根が出るまで。上から初です、ね。上から初です ね, です ね, <笑>ですね。はい。どうなっているのか。とりあえずあの崩しすぎないように少しずつ崩していきますね。とりあえずね、このここには入らなきゃいけないんで、外周は少し合わせないといけない、ねはい、軽くは軽くはちょっと軽くないんだけど。<笑> はい、これで排出ですね。うすもうね。 やっぱ貼った方がいいですかの方が良いと思うんすね、はいえ。水やりをして、水やりをしてから、今日はちゃんとコケを吐、えー、きますね。はい、日ゴケは少し、あのー、足元ですね。こういうところに貼ってあげた方が、 すか円、はい、円のの木木を1万千円にすする計画の木です今いくらぐらぐいですか ね, 今いくらですかね<笑>結構上がってきてるんじゃないです盆栽世界さんで売るとウルトするといくらぐ ら, いか、ね、いくらだっていう。 い<笑><笑>、ねね、いまあすすかね<笑>、まあ、ましらと2年でね。 もう1万円乗せましょう。そうですね。8台で売るのはずれかもしれない。<笑>あーあーあー<笑> 8台で売るんですね。8台は別にして1万8千にしなくちゃいけないですね。そうですね。いやそうそうそう毎日なんですよね。だからこの動画でやったっていうことを言わずにあのこっそりフェスとかで売るとかね。うん、これ、ね、視聴者の人だったら多分出して買ってくれそうだから。うんそうですね。そうなんですよね。そういうのなしでやる、ね。なしでね。そうなんですよ。そう はいとりあえず完成しました、はい、盆栽世界遺産とのコラボ第3弾、はいまあ、カメラは2つが見てますけど<笑>、はい、とりあえずこの辺正面でいいと思います最初からね、えー、と正面実はここだったんですね、うん、はいでねじってるうちに変わってきちゃったんで、まあ、正面はねとりあえずここですけどもしかしたら反対もこのなんかもね面白いかもしれないですね、はいはい、ということでまだ3年計画で 500円が1万5000ですけども、うん、えっ、ー、と今1月からですから10ヶ月、うん、ぐらいですかです ね, ねということで、うん、まあいくらになったでしょうかっていうことですよね。<笑>はい。まだ2年以上ありますから。年以上ありますよね。<笑>あとはもう充実しててで、ね、たあの棚がこうできてくれればこんもりこもりできてで背はまた無くなれば長くなるほどこう取ってありますけど、はい、またどんどんどんどんこう形作っていきますんで、はい、まあどんどん成長していくと。 そうで次の仕事は何なんですか次はねだからやっぱり今度は春ですからちょっとしばらくやる作業はないですねこれね、うんうんで 春, にうん、春にだから充実させて 春, 春から芽が伸びたやつ を, 今 度, 目みを今度は忘れずに、はい、で芽摘みをすることでそういう棚ができていきますんで、うん、あのた棚作りっていうことですねそれもだから来年1年で、あと途中で1回だから針金また。 外すと思いますけど、うんいいすね、来年は出てこないかもしれない<笑>、ね、でもシャリかな？そうですね。針えっ、ー、と張金を外したタイミングでシャリを広げるっていうのあるかもしれないですね。そうですね。で, ね、うん、であと目ズミをやってというのが第4弾、うん、来年そうですね5月6月ぐらいですか ね, <笑>そうですね、はい。3年計画。ということで生きていればはい、はい、終わりました。はいはい、いました。ありがとうございました。はい とお互いカメラ向かってるって言うんですか。あ<笑>